はいどうもこみです。さて本日はこちら TH コンプリートさんから動画をお届けしたいというふうに思います。えーとですね、今日見てほしいのは、今まであのドラゴンとかである一定の区画を破壊しようと思ったら、赤西きって言われている突撃艦ライドラバルーンとか、あとスーパーウィザードにインビジブルかけたやつですよね。この辺でやっている方が多かったんじゃないかというふうに思うんですけども、あの突撃艦にスパガゴを入れた、まあ、通称花火ってね、あの呼ばれている 攻め方あれってドラゴンたちと突撃感をこう混ぜてタウンホールの付近に届けるっていう、まあ、パターンなんですけどもそれを実は先打ちでやるケース多分ねこれ試したことある人結構いるんじゃないかと思うんですがあんまり強くないってこれまで思われてたんですよねなんですけどもこれね使いどころによっては実はエグいぐらい強いかもしんないっていうことにちょっと 今日ね、あの気づけるあのリプレイをミダコグさんが提供してくれまして、これね、見ていこうと思います。結構やばいっすよ、マジで。えっ、ー、と、ミダコグさんのリプレイ2本と、あとスパビズ1本で、通常の突撃機関スーパーガーゴイル。まあ、今日この合計4リプレイでいきたいと思うんですけども、まずこれ。 どこに使うかっていうと、ラバで最初、えー、体育のタゲを取って、アチャクのタゲも取りますね。で、突撃機関をエアスイーパーに当たらないように投げていきます。で、この投石機2機の中心、まあ中央っていうかな、ど真ん中ぐらいに落としていくんですね、こんな感じで。そうすると何が起こるかっていうと、投石機2機潰しました。かつ、相手のアチャクイ、マルチインフェルノ、ここまで潰すことができちゃうんですね。これはね、結構、 やべえなって思いましたねで、えっと今回のケース、あのスーパーカーゴイルでこれ援軍が釣れてないんですけども、もしもこれ、えー、スパーカゴで相手の援軍がなんだ、ストライカーとか、まあ、スパーカゴとかいう場合は、もうかなりこれでやれちゃうんじゃないかなっていうところで。ただね、あの今回、ミダコさんポイズン持ってってますけども、このポイズンすごく重要で、中から出てくる援軍っていうのが逆に、 えー、その、アーチャー大群とか、こういうケースになっちゃうと、そもそもこのスパカゴーパートが全く炸裂しないので、という場合には、もうポイズン使って、なるべくね、スパカゴが、えー、そのアーチャーとかをタゲ取らないように、えー、やっていくっていうことが必要になってきますね。ただ、見てもらってわかるように、これスパカゴで投石器2機、アーチャークイーン、さらにマルチインフェ、潰したことによって、ごめんなさい、なんか変な出てきた。<笑>えっとね、この部分が、ごっそりこう削れてんですね、ここが。 なのでえ、ヒーローパートがぐーっとめちゃくちゃ伸びるんですよ。で、伸びていって、まだアーチャークイーン、タウンホール壊した時点で、まだ体力満タン状態ですよね。っていうところで、残りは、えー、っと、ラバルで押していくんですけども、ま、個人的にはね、どうなのこれ。ラバルじゃなくてもいいんじゃないかな。あの、ドラゴン、ドラゴンライダーとかの混ぜ物でもいいと思うし、今回ね、相手の、えー、っと、ロイヤルチャンピオンがこう生き残っちゃったりしてますからね。 混ぜ物でもいいと思うし、あと、うーんーと、なんならまドラゴンラッシュでもいいのかもしれないですね。まあ、どちらも呪文存在、そんないらないので、ラバルを使って、ロイちゃんの処理とかを少しね、リスキーの中で行うよりは、そういうドラゴン混ぜの方が、なんか僕はいいのかなって思ったりしちゃいますけどね。まあ、その場合はあれですね。えっと、今回この面から回し始めましたけども、 この外周部分ここのところここういういところはねドラゴンを使うと少し削りにくかったりするので、まあ、ドラゴンライダー多めっていう形かなにやっぱりえー、っとラバルでないんであれば落ち着くのかもしれないですねいやでも結構すごくないですか序盤の削りがねかなりやばいなっていうちょっともう1本あるんで残念ながら前回にいかなかったんですけどもそれは理由があるのでね、まあ、そこも交えながら 見, 見てみましょう オーイングンつっちゃったんですね。僕はちょっと、あのー、失敗どころだったのかな。けど、えー、これですね。えっ、ー、と、突撃艦をおそらく、このエアスイーパーに当たんないように、ここから投げてきたかっただと思うんですよ。でもちょっとね、エアスイーパー寄りに行っちゃったもんで、エアスイーからこうガンガン吹き戻されちゃって、えー、上の方にね、行ってくれなかったんですね。 で、この突撃間がここで炸裂したらもう最高だったけど、落ちた場所がここだったんで、こうね、相手のクラン城に届いてないんですよね。これがちょっとね、残念だったところ。でえっ、ー、とそこさえ、まあちょっと目をつぶりさえすれば、えー、とちゃんとね、えー、トースキキにもこんな感じで2機、えー、スパカゴの攻撃艦入っているし、相手のアチャクイもなんならこれで潰すことができる。やっぱりこの破壊力ですよね。ここ。 これやばくないですかこれマジでここ。ここごっそりこんな風に削られてしまったら、なんか序盤でだいぶきついかなっていう風に思いますよね。で、呪文のナックスっていうのは合計10枠ですね。だいたい10枠。インビジブルが、えー、と2発に、クローンが2発に、レイジが1発って感じですね、これ。まあ、これだいたい10枠ぐらい使うのが、えっ、ー、と、ミダコグさんの今のこの形なんですけども。いや、この削りね。で、 ちょっとね、えっ、ー、と、補足として言っておきたいのは、今回のアタックも前回もそうだったと思うんですけど、えっとね、こっからこう突撃を入れますよね。で、後ろからこのバルーン数体を投げ込んでるんですよ、こういうふうに。で、そうすることによって、この部分ね、あの突撃艦が落ちたところの、まあ、この周辺はこう削れるんですけど、こういうところを削っていくことによって、 スーパーカーゴイルが外周方面に流れてしまわずに狙った方、中へ中へとこう、えー、進んでいけるように追いバルーンを入れているっていうところを見逃さないように見てもらえたらなというふうに思います。ここね結構大事ですね。で、今回は相手がラバーだったんですけども、これ、えー、しっかりね、ラバーを処理するため、パピー処理するための、えー、ポイズン持ってきてますね。で、まあ、パピーじゃなくても、これさっき言ったように、えっ、ー、と、アーチャーの大群とかでも、まあ当然、えー、このポイズンを役立ちますので、 この攻め方をするんであれば、やっぱり、ねポイズの呪文はあった方がいいのかなっていうところですね。で、これ前回までね伸びなかった理由っていうのがね、このタウンホールの爆発ダメージ、このうんとギガポイズンかなにアーチャークイーンがこう入っていっちゃって、そこでだいぶ削られたんですよね。これ、相手のババキンに引きずられて、このポイズン自いに入っちゃったので、これね、 だいぶババキンのやっぱ殴り方がえげつないし、で、えー、その後ね巨爆を踏んじゃって、えー、クロークも不発に終わっちゃったっていうところですね。まあ、巨爆プラスだからポイズンダメージのダブル効果ですよね。で、アーチャークイーンのそのクロークで回復する量ってもうそんな多くないので、えー、回復した HP がポイズンで削られ、さらに巨爆で削られ、押しちゃったというところで、このアーチャークイーンで見てたこの部分だけがね、当残っちゃったとっいう感じですね。いやー、惜しかった。 なでもこれもだからまあこんな感じで、えー、と最初にね、えー、とラバーハウンドを当てていき、えー、突撃艦を出しの後ろからバルーンちょっと追っかけてみたいな感じにしていくと、結構、ね、中心部分まで当然突撃艦が伸びますね。今回不発だったけども、この辺までこう伸びてくれさえすれば、この周辺部分っていうのをこんな感じでこっそり削ってくれるから、 こうなってくると、えー、アドバンテージが大きいなって思えるところ。あのー、タウンホールだけではなくて、やっぱり、えー、クランジョウ、投機2機、相手のアーシアクイーン、この辺が巻き込めちゃうと、まあ、ロイヤルチャンピオンでもいいのかな。まあ、この辺が巻き込めちゃうと、相当なアドバンテージになるっていうところが、まあ、このね、攻め方見てもらってわかると思います。これやばいよね、本当に。だってさ、なんなら、今回イーグルフォーもいっちゃってんじゃない多分。イーグルフォーもいってるよね。<笑>どんだけ ねやっちゃってんのこれって感じじゃないですかね。ほんと、これ、はい。バルン今ね、えっと、6体ぐらい投げましたよね。こんな感じで。で、このバルーンで、最空砲とかイーグル方の方に向かわせていきつつ、突撃機関の仕事はこっち側って感じですね。はい。で、こうすることによって、パテーがさらに外周部分、えー、カットをしてくれるので、これにより、えっ、ー、と、アジアクイーンとかね、ヒーローたちが決まった方向にこう一方通行を歩けるような、この部分のカットが決まっているってことなんですね。だから、えー、クイーンなり、まあ、キングなりが、 ちょっとこうね歩いていけるという感じですね。いやー、えぐい。この削り、マジでえぐいな、ほんと。しかし、これ、<笑>ぜひね、ちょっとこれ使ってみたいですよね。あの、こんな形で、あの、スーパーウィザードやろうと思っても、絶対無理だと思うんですよ。スーパーウィザード、じゃあ、この投石器とか、えー、相手のアーチャークイーンとかって、まあ、このギリギリここに落とせばいいんだけど、あのー、結構神業的なものがありますよね。 しかも、そこに、えっ、ー、と、巨爆があったりとか、も し, しちゃった場合にはアウトですね。で、トルネがあった場合もアウトなんですけど、トルネがあろうが巨爆があろうが、あの、このスパガ号にはあんまり影響ないし、 まあなんならその赤い対空爆弾が多少あったとしても、それ吸っても生き残れるだけのその HP 持ってますんでね、事故が非常に少ないっていうことを考えると、この10枠の仕事量、今これ見てもらった仕事量が、まあどうなのかっていうところ、あの、ペイできるなっていうふうに思えるか、いや、それでも10枠でかいよなっていう、この子たちも見てもらうと、フリーズ3発に、まあヘイスト1発、 っていうところになってくるので、まあ、この呪文数じゃちょっと足んないよなっていうね、ふうに思うか、まあ、これでもいけちゃうなって思うか、まあ、そこあの見てもらいながらですね、えーっと、使うかどうか判断してもらえたらなと思うんですけども、まあ、いずれにせよこういう宝石日記、さらに相手のアーチャークイーン、防衛軍全部やれちゃうんだったら、僕はなんかありかなっていう気がしちゃいますけどね。 はい。というところでね、えっと、まずは、えー、ミダコグさんのアタック2本見てもらいましたけど、もうちょっとここからね、関西クラクラクラブの方に移って、えー、続きを話していきたいというふうに思います。こちらですね、えっ、ー、と、カズさんがやってくれている、これ、スパーウィズを使ったパターンなんですけども、 これね、あの、ラバーを使うケースと使わないケースがありますか。今回、これちょっと攻めましたね。これラバーがなかったのギリギリでしたが、こんな感じで相手のマルチインフェルの投石機、アーチャークイーン、これを丸ごと根こそぎ折ってきます。で、なんなら防衛援軍も釣って、で、えー、外で処理することができるという感じですね。こんな感じ。えっ、ー、と、インビジブル4発使って0時1発なんで、まぁ、あ、合計で、えっ、ー、と、6枠分の呪文ですね。で、この仕事をするという感じで、えー、まあ、壊した施設を見てみても、 宝石に、発着位に、まあ、防衛援軍っていう感じかな。まあ、この辺ですよね。ここを壊してますね。まあ、さっきの、だからスーパーガーゴイルに比べると、まあ、ちょっとやっぱね、あのー、壊せる範囲っていうのは狭いんですけど、まあその分呪文枠は4枠少ないっていうことと、 防衛援軍を確実に釣っちゃうんですよね。なんで、このクラン城の付近に落とす場合、そこにアイゴレなんか出てきちゃうと、あの、タウンホールじゃないわ。えとスパガゴがアイゴレに止められまくっている間に、えーと、インビジの呪文の効果がもう4枚とも全部切れちゃって、全く仕事できませんでしたとか、いうケースっていうのも起、まあ、こり得るんですが、まあ、そういったリスクがだからないっていうのが、さっきのスパガゴを先打ちする場合のメリットですよね。 なんかね、結構僕、先打ちって良くないんだろうなっていうふうに思ってたんですよ、ずっと。だけど、あの、さっきのみなさんみたいに、えっと、ラバーを混ぜて、外周パピーで削り入れつつ、追いバルーンを加えていくっていうパターンですね。これをやりながら、スーパーガーゴイルで投石2個とか、で、防衛軍、アーチャークイーンとか、この辺を猫すぎやれちゃうような場合っていうのは、全然このパターンはありですね。で、タンポールの付近に結構、 あの美味しい、えー、と施設がない場合ってあるじゃないですかそういう村って結構多いと思うんですけどもそういう村にこそこういうあの攻め方は刺さるなっていうふうに思っていてまああの通常の花火と呼ばれる突撃艦うーんとスーパーガーゴイルのパターンと比べてみてもやっぱり、えー、と呪文の枠数っていうところはまあそんなに損色ないんですよねそこのコストを使っちゃうんですけどでもあの その場その場の流れに合わせて臨機応変に使う呪文ではないのである程度あの確定で成果を得られる呪文の使い方ができるあの攻め方になってくるっていう点においてはあのー、結構初心者の方でも扱いやすい、えー、とー戦術なのかなというふうに思います。ここはねかなりあのー いいいいってうのはかなと思いますねこれを、えー、なんだ、その、攻めの流れの中でやろうと思うと、こうなってくるっていうのが、このボキさんのタックですね。これも結構綺麗に決まってます。タウンホールをね、あの、今の突撃機スーパーガーゴイルで追っていくんですけども、フロン一発ですね。あの、結構タウンホール周りに 主, 主要な防衛があるので、こういうふうに。僕ならここ、フロン二発持ってっちゃってもいいかなって思うところですけどね。 ボキさん、これでも結構綺麗に決めてるんで、多分その判断正しかったんでしょうね。あの、無理にそんな2枚とかね、え労、ー、黒を持っていく必要なかったっていうことなんだろうなって思うんですけど。バーバリアンキングを外周歩かせて、後ろからクイーンですね。こちら側はヒーローで押していくと。で、えー、この面から、えー、ドラゴンを出していって、ドラゴンを出していって、で、えー、と、突撃艦をひょーんとこっちに落とし て, て、ここを壊す。でえっと、ドラゴン部隊が、 こちら側にこう流れていくるんですね。こういうふうに。こういうふうに。こんな感じで、執着していくっていう形が。ね。ここ壊しちゃうんです。で、えー、と撃機関、フォームかけて、タウンホール付近。落とす、えー、場所の真下が大砲なんで、これがいいんですよね。大砲の真上に落とすと、まあ、今大砲壊れましたけども、それがいいってんじゃなくて、えっ、ー、と、透析機とかの真上に落としちゃうと、透析機にインビジがかかっちゃうんで、あのー、ずっとね、無敵状態のインビジが、 いやーもう無敵状態の投石機が、後ろから来るこういうドラゴンとか打ちまくっちゃうんですね。そうするとドラゴンとかがやられちゃうので、突撃艦を落とす、その真下にある施設っていうのは、なるべく主力じゃない方がいいですね。アチャックイがそこにいるとか、あと、えー、インフェルノがあるとか、透石がある。もう投石最悪ですね。投石はほんと最悪。これらじゃない方が良くて、今回のえボキボキさんのこの、えー、っと、突撃艦スーパーガーゴイル、花火の、 選択っていうのは、かなり、えー、落とす場所を考えた上でも理にかなってたなっていうふう な, ふうな気がとてもしますね。まあ、それもあって、残り方がえぐいですよね。こんな風に。だいぶすごい残り方をしますけども、今のこのボキさんが攻めた村みたいに、3ホール周辺、ここに主力な防衛、投石器が2個、ここと、ここにありましたよね。こことここに投石器があって、3ホールがここにあるみたいな。こういう村を攻める場合っていうのは、 先打ちの、えー、スーパーガーゴはしない方がいいですね。ないことによってむしろ後から来るドラゴンたち、ドラゴンたちとここから、えー、と出てきたスーパーガーゴイルが、えー、とミニオン、ミニオンたちが合流してこう進んでいってくれる。 なので、あのー、それぞれがお互いに支え合っていってくれた時の力、まあその伸び方っていうのは結構、えー、いい感じの伸びが見られるので、あのー、序盤でスパカゴ全部使い切ってしまう先打ちよりは、タンホールに向けてドラゴンを発進させつつ、突撃艦も先にそっちに送り込んでなくからスーパーガーゴールを出してあげる、そいつらがドラゴンと一緒に混ざって後半にもつれ込むってパターンですね。これが作れた方が結構強いので、 あの、タウンホール周りに主力の防衛がある場合にはこのパターンですね。をやるのがいいと思うし、えー、1本目、2本目みたいにタウンホールとの真逆側に主力の防衛、通ース器がもう2個ありますとか、そういうパターンっていうのは先打ちでやっていくのもいいかなと思います。まあ、あうね、位置関係結構難しくて、先打ちでやらなくてもドラゴンにドームかけちゃえばいいんじゃないのっていうケースもあるんですよ。なんで、まあ、そこら辺っていうのはなかなか一概に言えないんですけども、 まあ、ただ、あれだけ序盤で壊せちゃうと、その先が相当楽になるっていうのは間違いないから、まあ、特に相手の防衛軍をね、えー、スパーカゴで壊すことができちゃうっていう点においては、これ、かなり使いところを見極めれば、成果が上がる攻め方かなと思いますんでね、もう一回1本目、に本目、三田国産のリプレイ見てもらいながら、ぜひ使えるポイントがあったら試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、ね、先打ちの突撃艦スーパーカーゴイル、先打ち花火をね、 紹介させていただきました。いかがでしょうかえこんな感じでですね、私のチャンネルえ、クラン対戦の解説系の動画を中心にやっております。えぜひね、タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、えー、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたらとても嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。